ということでね、今回は、えー、マイクラをやっていこうかな。マイクラ。いや、もうや、ね、もう、さ、久しぶりにマイクラをね、やりたくなった。うん。久しぶりにマイクラをやりたくなってしまったっていうね。 ということでね、そうなんです。あのー、いや、気づいてるかわかんないけども、これ、あの、つかないんすよね。マイクラが。俺の大好きな大好きなマイクラがつかなくなっちゃったんですよ。<笑>いや、もう最悪だね、もうね、もうちゃんとね、結構、頑張ってマップ作ったんだけども、つかないと。 ということでねあの今日はもうなんかもうあのうん待つただ待つっていう動画ですやった待とうみんなでみんなで待とうもうねほんとなんでつかないのかな重すぎるっていうのもあるのかもしれないよし待つか て, ん て, んてかさ思ったんだけどさ全然ニュースさちゃんと見てないから分かんないんだけどさオリンピックさやるとか言ってたじゃんやるとか言ってたんだけどさな ん, なんでやるの<笑>いや確かになんかあれだけどやらないといけないのは分かるんだけどさて、ね、やんなんで今の状況でやるんみたいな感じで思ってんだけどどうおかしいよねちょっと。 な, なんでそうなるんだよと思うだから緊急事態宣言<音声>アホなんかなって感じいやー暇だなーいやワンチャンつく可能性あるかな重くて重くてこのなんかすごい 重いのかもしれないなつくかもしれないからもうめっちゃ気長に待つえっ いやちょス マ, <笑>スマホいじってたんだけどえ待ってえどういうこと入れないんだけどマイクラにえちょっと勘弁してくれよ<笑>待って俺以外ややってないよね言うて妹とえ え、まじか。え、インターネットで揃えてもダメか。やっぱソフトは最新だった。多分ね、みんなね、1.16 からね、重くなって多分マイクラに入れないと思うんだけど。うわ、まじか。俺のスイッチの限界が来たかもしれない。最悪だ。へー。 よし、やっていくか<笑>アマンガースアマンガースやっていこうぜやばいやばいやばいやばい、音がうるつすぎるアマンガースやろうと、アマンガース晴れたよし で並ぶ。あ、いいわ。すごい。あ, あ、終わっで。来るわ。<笑>いいね。インポスター、インポスター、インポスター、インポスター。インポスターがいいな。クルーです。 この中に2人インポスターがいるどこ行くかなやっぱここかな俺初めてなんだよなここん何これどれどれあここから降りれんだえわかんない俺まずねやってない全然あこっち行けどうわこっ う, うわびっくりした どうやったんの？ここ押せる？押したわ。やめろよ。緑ねえ<笑>、ふざけんなえ。マジでふざけんなえ。おー い, い。<笑>助けて最悪だ。殺された。お願いだは。